地元 k-1 ドリームでございます。えー、お天気に恵まれて浜公園の開催おめでとうございます。えー、待ちに待ってはこの日私たちのお披露目の日でございます。今年の演武初演舞でございますので、ドキドキしてるんですけど、皆さんの応援を。いただき ドリーム2022とこしえに心一つに 执行誕 第三楽章成熟 you <laughs> ありがとうございました。K-1 ドリームの皆さんに大きな拍手をお願いします。